ラストがついてしまった。 何を隠そう、はい、第四回ガオ、はい、東の陣ということでえーーーーきたーーー<笑>すねまガオですね ガ, ですガオですガオです今回すごく大事なのはですねなん<音声>と見てもらっていただいかたラと思うんですけどなんとガオ第四回ガオにスポンサーさんが出<音声>てきましたマジでねおえマジはいファイン様が、はい、今回今日さんという形で あ, るぞサンサありがとうさんさんありがとう で、えっと、どんな会社さんなんですか。えっと、この、ご存知の通り、カロリー気にならないサプリっていうのを販売されておりまして。はい、いっぱい食べるときに、うん、糖が気になるのか。こっち糖ですよね。うん、油が気になる方もいるので、うん、これ、だから、実は、どっち飲んでもいいらしいんですよ。よ一品に飲むこともできるんですけど。二種類ある。はい。食べる前に飲むと、カロリーの摂取が抑えられるっていう便利なサプリなんです。え本、ー、当<笑>、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 完全にまあリベンジマッチができるということで、まあ、個人的にはもう本当に嬉しい対戦カードかなっていうところですね早食いが、まあ、僕、ちょっと得意なだけであるんですけど、前回同様、うん、勝って終わりたいいなと思います、まあ、こういった戦いはさすがに負けるわけにいかないなっていう気持ちで、今回、ももまませててらってますね前回も勝ってるんで、もう自信持って頑張って、勝ちに行きますガオウ、東西チームバトル、東野陣。 先方戦を始めたいいと思います東チームラスカル新井西チームゾウさんパクパクメニュー餃子一1皿10個 200g 制限時間10分での対決となりますそれではお二人とも準備がよろしければスタートしたいと思います、はい、いただきますステー よろしくお願いしま す,、はい、大丈夫です準備をよろしければ始めたいと思いますはい、大丈夫ですそれでは、先方戦、用意 まずはに入ります分い過2分いいペース3回と3回と3回と3回と3分経過3回3 早くりますくん、おさらめに突破がごっくに突入 スいい経過いいよく受けた。いいよいいよ 残り5分です、ここまで大体お二人、4個差ぐらいの差でしょうか、残り5分でございます。 今結構してるんですすけどいいちょっと長いっいにします、ね、はい、9セラ9皿目完食10皿目入ります。 6分経過6分経過残り4分です。 1一番目に入ります。 ただ、差はちょっと縮まってますね。 十二皿完食、十、十三皿目入ります。<笑>残り一分です。残り一分。 百四十個、二千八百グラム。二百四十個、二千八百グラム。西チーム、どうさん、パクパクさん、百三十六個、二千。七百二十グラム。二千八百二十グラム、この差八十グラムでございます。それでは、戦っていただいたお二人に一言ずついただきたいと思います。まず、ラスカ君から。はい。 まあ、本当にこの餃子ってと食材自体が思ってた以上にやっぱり食べにくいという か, もうでか皮がもちもちしてるんで、まあ、早食いというか短時間で向いてない食材だったと思うんですけど、まあ、あの個数的にもまあ十分満足できる個数は食べましたし、まあ、本当にお互いこう、もちろん勝敗は決まってますけどほ ぼ, ほぼほぼグラムで打ったら大差ないような本当にいい試合ができたのでありがとうございました。といいううきままはい、ありがとうございます でシルさんの方はどうううででしょうかそうですね、パスカルさんが言ったように、すごいもちもちした、うん、餃子で、すごい食べ応えもあって、美味しかったです、お腹に余裕ある分、餃子のもちもち感と、お肉の力がここは重要なのかなと実感して、ラスカルさんのスピードはやっぱり速くて、ついていくのに精いっいで、うん、すごいいい経験をさせていただきました、あありりががととううごござざいいまましたありがとうございますそれではありがとうございました。 続きまして、中堅線の方に移らせていただきたいと思いますじゃあ締めにラーメン食べに行こう<笑><笑>世の中の美味しいものは悲しいかな糖質と脂質でできているそれでも僕らは美味しいものを食べていきたいそんな時カロリー気にならない糖質専用カロリー気にならない脂質専用 ハードなチャレンジだけでなく日常的な食生活のお供にぜひこの動画を見てくれた人限定でお得にゲットクーポンコードは GAOH です 大素直にそう思ってます前回、から揚げカレー戦では、10グラムという差で僕が勝利した形に終わりましたが、今回はあの形のある差で、マックスさんに勝ちたいいと思います母ちゃんの背中を越えたいなっていうのが正直なとこですねお米がすごい自信のある食材ですので、まあ、ほぐしながら一気に込んでいくスタイルで、えー、やっていこうかなと思っております。 まあ、一番きついじゃないですか、対戦食材の中で、時間込みで、一番きついのやり た, かった<笑><笑><笑>今回、1チームでしっかりと銀にして、それぞれ対戦する食材選んだので、絶対に勝てると思っております精神的に無用ある状態を、エブマイちゃんにつなぐっていうのが、俺とラスカリ君の仕事なのかなってっ思うので、そこはやっぱり大事にしたいですねうんガオー、東西チームバトル、東の陣。 中堅戦を始めたいと思います東チームマックス鈴木お願いします西チーム川沙莉前回の対象戦の2人がここでぶつかりますメニューチャーハン1皿 350g20 分の時間制限でございますそれではお二人準備がよろしければ カウントダウン5秒前から始めさせていただきたいと思いますいやいや、はい、それでは参ります5秒前4 3 2 1始め 2皿目終了三皿目に入りますそしてその間マックスで来る3皿目終了です 差ささがついてしまったしかしまだ時間はたくさんあります4分経過4分経過残り16分です、うん 終了でご数える3601秒。 結果マックさん、8皿目終了、9皿目に入ります、そして、金沢優さんの方も、これで7皿目終了、8皿目に入りますね。 分経過完食10歳に入ります。 ちょっと待って。<笑> そしてマックス鈴木さん10セロム解釈ちょうどいっぱいさぐらいの坂10分経過10分経過残り10分です チャーハンはすごく食べにくい食材で詰まりやすいので短期で勝負すべき食材ではあるんですけど20分となると本当にもう詰まるのが大前提で戦う勝負になってくるので、はい、この後半戦は中盤以降が詰まり具合だったりとか失速の具合が試合にどう出てくるかっていうのがポイントなのかなとは思いますね。 十一サラメ完食ですね十二サラン目に入りますそしてここで小遊三さんが十三完食 残り8分でございます。 you、yeah. 食15皿目に入ります1六分経過16分経過残り4分ですさあ鎌倉さんラストスパートかけれるかマックスが逃げ切るか 3サラ完食1 4皿目に入りました17分経過17分経過残り3分です泣きそう泣きそうな 残り1 分, 残 り, 1分残り50秒。 発表に参りたいと思います。東チームマックス鈴木さん15杯5550グラム。<笑>西チーム川崎さん184杯で4956グラム。重<笑>さ、えー、が594グラム。そして先方戦との差を合わせまして現在。 東チームが六百七十四グラム勝っております、えーえー。それでは挑戦したお二人から一言ずついただければと思います。なんか鈴木さんどうでしょうか。まあ、二十分走りって言たのかなっていうのは、やっぱ少しでもね。僕たちは全然にバトンを渡したかったなっていうのが一つと。あとは、まあ、ちょっと、まあ、個人的な話になるんですけど。前回、えっ、ー、と、ジムアンが、あちゃん勝って。 多分結構プレッシャーあったと思うんですよ、彼はやっぱ終わり者の立場ってやっぱ分かるんで気持ちがそのプレッシャーとかもあったと思うんですその中はすごい弾幕したなっていうのであの実はさっき初めて試合終わって話したんですそれまで一回も話してなくてなんか試合で会話できたような<笑>気分になってあれなんですけど多分いろんなものと戦っちゃうんだなと思うので僕はリスペクトを送りたいですね、感謝になってそんな感じですありがとうございます カズワルさん、前回、西、えー、の大会で、まあ、10グラムで勝ったとはいえ、まあ僕の中では本当にあの勝った気がしなくて、今回は本当に、えー、形のある結果で勝ちたいなと思って、まあ、今回いろんなんですが、僕の実力ですぐに負けて、まあ今回負けてしまい、最後も負けしなという。 いい形で、えー、送り出せるので本当に申し訳なく思いますがこれを機会に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。最近熱いバトルありがとうございました。はい、それでは続きまして対照戦に移らせていただきたいと思います。 前回の乗船戦経験もあるので、制限時間いっぱいいっぱい走りきるっていう感覚っていうのを、前回より分かってきてるっていう自覚があるので、ちょっと戦い方っていうのは変わるんじゃないかなって思ってます前回は、海老名屋さんとの対決だったと思うんですけど、<笑>まあ純粋にその自力の差でやられたっていう感じでした もやるしかないいっていう感じですねつけ麺なのでやっぱりこうつける作業とかワンステップ踏まないと食べられないっていう食材なので今いろいろ頭の中で食べ方シミュレーションしてるんですけどつけるっていうことは頭にないですつけ汁を使ううかが一番分かれると思うんですよつけ汁を使わなければ使わなければいいっていうわけではなくて使わないと飲み込みにくくなるんである程度。そのスピードが出る 必要最低限のスケジュールを使うが一番理想た多ん前回よりも熱い戦いになると思うしやっぱり1回負けたっていう経験があるんで次こそは絶対に勝ちたいと思ってますガオ o 東西チームバトル東野陣大将戦を始めたいと思います東チームエビマヨちゃん西チーム篠健くん 対象戦メニューはつけ麺1皿 650g 制限時間15分となっておりますなおつけ汁の方はグラム数には入りませんよろしいですかつけ汁のほでから重要となりますはい、はい、使い切る前にお願いしても大丈夫大丈夫、はい、それでは準備の方がよろしければ5秒前からカウントダウンさせていただきますそれでは参ります 5秒前、4、3、2、1、開始えいさあ、エミマちゃん、最初はそのままいってますね。 含めまして、650グラムとなっておりますケ、はい、あ、付け順に付けていく、しのけんくんのままいく、レビューマ、はい、まあ、そうですね、そのまま食べてると最初はいいかもしれないですけど、後半たぶん落ちなくなるんですけど しかしうとちょっとネギに苦戦していこう。 いっぱい目 終,、はい、終了です2分経過 日本さあ2杯目もちはそのそまま行ってます、ね、スケジュールを使っておりません。 はいエーション終了です、3杯目に入ります。はいはい か分いが はい、皆さん3枚終秒、4杯目に入ります。 いたます んでありますごいおっとここで井上さんちょっとスピードが上がってきたか。 Que bom! 結果です。残り5分、残り5分。 外面を全部移し替えましたね、うん、し あ, あ、再びパンデスタイルに入る、うん、あ, あ、どうなるどうなるどうな る, る10分経過残り4分です 今6回目を終えそうでございますただきます。 えー、さあ、大将戦残るところあと3分でございます。残り3分です 6回目は終了ですね、さあ残り2分残り2分切りました。 大戦残り1分残り1分残り50秒 30秒さあ今でります残り秒20秒。20秒 と思います東チーム海美マヨちゃん計4 5 9 9ム西チームしのけんくん 4166g です、ね、お二人の差が4 3 3ムという形になっておりますこれで、ね、チームと最終的なチームの差は最後に発表させていただきます えー、それでは、戦ってもらった2人に一言ずついただきましょう、うん、山ちゃんいかがだったでしょうかそう、初め、初め、2回目、3回目、何回目までかちょっと覚えてないんですけど、ずっとしのけくんがリードしてて、これ、どうやったら縮められるんだろうなって考えたときに、どうしてもカメラを意識しちゃってる自分がいて、綺麗に食べなきゃ、綺麗に食べなきゃって思って。 はい。 抜かれた時の追突なかった。<笑>最終的に400グラムぐらいあつけられてしまって<笑>申し訳なかったです、はいえー。まあ初めての食材でちょっとね買ってもわからないので漬物でね。 皆さんやる方というのを考えながらやってたと思うんですけども、まあ、それがうまくねはまったりはまらなかったりということもあるでしょうからただね強い思いでやってたというのを多分見てた人たちは全員分かってると思いますので本当にいい勝負だったかなと思います皆さんご苦労様でしたお疲れ様でした結果発表 東西チームバトル東東 の, の結果表したいいと思います東チーム総重量1万 2949g 西チーム1万 1842g 差が 1107g で東チームの勝利ですいしンジ ー, ンジ ー, ンジー勝利チームにはファイ様より カロリー気にならない脂質専用サプリ、そしてカロリー気にならない糖質専用サプリ、1年分が送られます。 全部場所もご用意したらなんならお別休みにして全面協力でやっていただきました、本当にありがとうございます。あと、今回ね、ありがたいことに、ファイさんがスポンサードしてくださいまして、これ、もう企業さんがスポンサードしてくださるっていうのは、我々の大会がこうある種、格付けがこうなんかついたというか、世間に認められたのかなっていう、<笑>なんかそんな気がして。 嬉しかったですね。はや、い、さんもありがとうございます。で、なよりもやっぱ選手の皆様もう僕ももちろんね。選手だからわかるんですけど、そのーピークに仕上げるのってものすごい時間がかかるんですよ。で孤独なんです。で負ければそれまでだし。だから一戦にかける気持ちっていうのはやっぱ分かってるつもりなんですけども、本当この1回のためにね。ここまで仕上げてくださっに皆様ありがとうございました。ガオえー、今回は、えー、こちら千葉県八街市にございます肉様。肉玉さんおじさんでえー、お送りさせていただきました。またね。お会いできる日を楽しみ！にしてきて 本日はどうもありがとうございまし た, たもし皆様がよろしければ人数はねこの通りいくかわからないですとしたら増えるかもわからないんですけれどもやりたいなと思うんですが 足の方から S1 のまの丸バをちょっと聞いてみていただいてもよすこれマジで僕の結果で決めようと思います。誰もがやるからやるからないかなもちろんさせていただきますおええこれマジで価値ですかカジノンどうですかはいもちろんイエスおーえもちろん出させていただきたいですおーあ おおお正直<笑><笑>じゃあ満場一致ということで。